お手洗いは、こちら4号車でられた、平入りに設けております。また、列車の中ほど3号車には、一押し席にゆふいんの味を楽しみいただけるビュッフェがございます。ここで本日、私どもおすすめの商品をご紹介いたします。